ヒンジが折れてばかりはこぼこにされたとはついに最後はけ」 尽くされ最初は白の片壁破壊の限りを尽くされたお前守った部屋やがて光がお前 いつでもだったか」 h l l l o